えー、折りたたみ情方法について一つの案を試してみようと思いますこういう感じなんだあいいねこれちょうどいいテンションかかってこれこれだと長いのでここで加熱してもここまで熱くならん気がしますだからチューブいらないんじゃないかな いであんね開いてると熱くなんだろね5分と熱くなった入った。 よしいいね全然熱くない6分だってこれはいいですシリコンチューブいらないねこ こ, ここはねちょっと熱いかなやっぱりそのここからつながってる太いステンレスがある上を触ると熱いんだけどそこからでも 1cm ずれると全然熱くないですあの あれだっ、ね、たかくもないですねすごいねこ の, このステンレス<笑>ステーはねいやーびっくりもうこれ全然多分ね中火でも強火でもいけると思いますただモンターナのパンはね中火以下で使ってくださいっていうのがもともとのね想定なんで、まあ、中火以下で使うんですけどもうこれいいですね全然熱くないんで焚き火でもこれだったらいけそうですね素晴らしいです ですああ、全く熱くなる要素がないもう全然いいですね完璧ですダックソースでいきましょう この中に焚き火でも使える、それをグリルホットパンの全ての機能が入ってるっていうね、それはすごいんじゃないですかね。焚き火使用バージョンその1が完成したので、説明しながらね、組み立ててみようと思います。これちょっと一時的にね、皮紐で閉じてる感じですね。はい。こういう感じです。で中に袋を入れてます。 この袋は何の袋かちょっとよくわかんないんですけど、おそらく何かを買った時についてる、ちょっと柔らかいね、あの、クッション性というほどではないんですけど、で、この中に一通り、え、組み立てに必要なものをこんな風に入れてます。ちょっと予備のパーツなんかも入れてますのでね、少し多めなんですけど。で、こちらのプラハンドルについては、現時点ではまだ、あの、加工は終わってませんので、え、置いときます。あと、焚き火バージョンにするときには、こちらのシリコンチューブも必要ないので置いときます。 使うのはこれらのパーツですね。で、えっ、ー、と、ナットは使わないようになるべくすべてネジ切りを、この溝をね、掘って固定するようにしてます。で、こちらとこちらですね。これがもともとモンターナ。で、こちらが今回ダイソーのステンレス底を切って作った延長ハンドルということになります。で、いずれもね、この長さ、中にちょうど入りますのでね。で、これをつけるときには、向きを考えます。こっち向きですね。 この上に上がっていく向きを間違えないようにこちらにくっつけるんですけどここがですねやっぱり回転しますので、えー、強い力がかかったりした時にねあの調理の途中でフッと回転したりするとそれはストレスなので回転しないように手締めめするたた。ののこのナットにしましま最初はねドライバーとかあるいは六角ナットでね締めようという考えあったんですけどネジがですね全部で6か所と多いので ドライバーとか六角ナット、六角レンチを持ち歩かないといけないというのはちょっと面倒だなという。そして、えー、六角ナットだと手締めするんですけど、やっぱり締め付ける力が限られますので、この超ナットにしました。超ナットを付けるときにも、こちらにまずバネワッシャーを入れます。このバネ状のね、ワッシャーなんですけど、 これを入れることによって、よりギュッとね、えー、締まり込む感じになりますので、そういう固定をしようと思います。こういう感じですね。え軽く締めたら全然こう固定されないんですけど、ただ、このギュッと、あの、バネをね、あの、バネの力っていうんですかね、それを利用して締め込むことで、かなり強い、もう曲がらない、手ではね、思いっきりやらないと曲がらないぐらいの硬さになります。 これが延長ハンドルですね。で、こちらを、えー、ここの本体に付けます。で、この時も以前はね、プラスドライバーでやってたんですけど、手締めができるように、この六角穴付きのボルトにしました。はい、こんな感じです。これがね、一方の完成形です。もう、えー、工具はなしでね、えー、締めれたらいいなということで、こんな風にしました。 で、こちらね、腸ナットの方も、この六角穴ボルトの方も長さをね、ネジの長さをカットしてますのでそれはね、えー、別の動画で撮影しましたのでこちらをご覧くださいもともと買ってきた時には腸ナットも六角穴ボルトも全てですね、10mm か腸ナットはそれ以上かなしか売ってなかったので割と長かったんですしたがってこんな風に飛び出してるんですけどこの状態のままだとですね えー、2つのパンを挟み込んだ時にボルトの先端が当たってしまってきれいに閉じることができなかったのでそれぞれ切りましたカットする時にはグラインダーで切断バーをつけてカットしました今非常に暑いのであの気温がですね高いのでカットしてる途中でね本当にステンレスのボルトなので結構熱が出るんですねしたがってあの危ないので冷やしながら撮影しましたこんな感じです しかしやっぱ夏は暑いねこれから暑くなればなるほどネジ、ね、切るときはこんな風にナットにつけてやればねいいっていうのを教えていただきましたそうでしたあの教えていただいた視聴者の方本当にありがとうございました冷やしながらね作業をします夏はね本当ねモーターを使った機械はねものすごい暑くなりますからねということで ボルトを切るときにはね、視聴者の方からナットをつけてからやるんですよっていうのを教わって、これ本当にね、良かったです。以前ね、やってたような記憶があったんですけど、すっかり忘れてましたのでね、あのアドバイスいただいてありがとうございました。では、引き続きいきます。えもう一枚の方もね、えー、ネジを手締めします。あくまでももうドライバーとか六角なレンチは使わないという前提でね、えー、作りましたので、こういう風にね、すべて手締めでやるという感じです。 はい、えー、やっぱりねこちらのバネワッシャー入れることでね強く締まりますで締まりましたらこの2つをくっつけますでこういう感じですねはい見えますかねここがねいい感じのテンション効いてますで、えー、ここのね間はボルトを切ったので干渉することがありませんしこの内側についてもねこちらですねもボルトをカットしているので えー、ボルトが干渉するということはないですでガスコンロで調理した様子は最初にお見せした通りですこちらのモンターナの取っ手部分は加熱を始めて3分もすればものすごく熱くて持てない状態になるんですけどそれでもこちらのステンレス底の部分は全く熱くありませんえ特にこのモンターナの金具と接してるところを持つとステンレス底も熱いんですけどそこから穴2つ分ぐらいですね 1センチ離れたこの辺りを持つと全く熱くないので、これちょっと不思議だったんですけど、まあ、この穴があることによって、こちらの熱が伝わりにくい、あるいは熱をここから逃がしやすい、という効果があるんではないかと思ってます。<笑>ということで、これ全くね、もう10分以上やってても熱くならないので、非常にね、優秀な延長ハンドルではないかなと。 まあ、見た目もね、ちょっとこうメカメカしくてね、かっこいいんですよね。<笑>今までとはね、なんかこう使っててなんか違うんですけど、えー、これね、結構おすすめです。こう適度なね、弾力もあってですね、非常に持ちやすいです。また、これとこれをね、やっぱりこう固定したいなという時もありますので、その時にはね、もうこういう革紐ですねで、こちらを使ってやってやればいいかなというふうに思ってます。 革を紐をね通してやってで、えー、ここで結ぶわけですね、まあらかじめ結んでおいたらね引っ掛けるだけで済むのでそういうことでいいとは思うんですけどね革紐を使えばね見た目もいいですし、えー、固定されてますのでこうね外れませんしまあいいかなというふうに思ってますあと役立つかどうかは不明ですがボルトナットのね予備を入れてます これは、まあ、亡くなった時の予備という意味もあるんですけど実はですね納豆入れてるのには理由があってもしものすごい強い焚き火とか炎がね向こうの方にあるような、まあ、グループキャンプなんかの時にこれよりももっと延長したいなという時にですねこちらを使って延長するわけですはい、えー、こんな感じですね えー、とってもね長い<笑>ちょっと入りきらないぐらいね、えー、長いフライパンとなりますこれだと取っ手の長さだけで3 2ンチちょっと結構ね長いですので、まあ、こういう使い方もね実用的かどうかは分かりませんけど、まあ、組み立て式なのでこういうオプションもありということですね 今後の課題としてはこちらのモンターナ製のね硬質プラスチック製の、えー、とグリップ非常にね持ちやすいんですここに溝を掘ったりしてつけるとか、まあ、あるいは、うん、ここにステーをね固定するとか何かのね形を考えたいと思いますこれはこれですごくいいのでねもう取っ手のバリエーションの一つとしてね採用したいと思ってるのとあと別の視聴者の方から伸縮式ハンドルがいいですよっていうねご提案いただきました伸縮式ですよね こう短くも使えるし、こうスルスルっと伸ばして長くも使える。これね、理想的なギミックだと思うんですよね。なんか非常に魅力を感じてます。ただ、まあ一番ね、工作の難易度が高いので、えー、すぐにはね、思いつかないんですけど、こちらについてもね、引き続き考察してますので、またね、あ、これがいいなというふうな状況になったら、えー、動画で公開させていただきたいと思います。ご提案いただいた方、ありがとうございました。 ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからぜひコメントもね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。